はい、えー、会場の皆さんこんにちは、えー、千葉県柏市売りやってまいりました喜楽道です、えー、練習を一生懸命やってるんですがなかなかメンバー全員揃うことは難しく、えー、フォーメーションとかもちょっと間違うことはあるかと思いますけども長い目で温かい目で見ていただきたいと思います喜楽道行くぜよ や成長よし 会場の皆さんに礼はいありがとうございます開く、はい、堂の皆様楽しい演舞ありがとうございました